でえー、主にテーブルデブで活躍する、えー、様々な CSS というのも書いてありますけけども、これもいちいち説明はいたしません。実習のときにやってみてください。というわけで、演習さんは、えー、自分が作成したウェブページに関する説明を行うラティフ文章を作っていますウェブの画面も取り込んでください。えー、取り込み方については、演習ガイドなどで説明いたします。 また、その作ったウェブページには、演習1や演習2の消化題、または、この演習3の ABC、これが一つ以上含まれる。ですから、ラテフのレポートを必ず出してもらって、その中に作ったウェブページの説明を書いて、レポートとするという形になります。で、ラテフの文章に画面を取り込む方法はいくつかあるんですけども、一つは、 ブラウザで取り込みたいページを表示させて、一つはこのインポートコマンドを使って直接このウェブページの画面を取り込むことなんですけども、ただし、これができるためには同じ XWindow 上の窓である必要があるので、リモートからログインするにはちょっとやりにくいんですね。で、別の方法としては、この画面もダンプするローカルな方法を使って、 そのファイルを向こうに持っていくということもできます。これはちょっとその方法をやってみようかなと思います。うん、そうすると、えー、このウェブブラウザーの内容が表示されました。そして、えー、これを、ちょっとこの。 これを t.ping という範囲に入れたとしますよね。で、えー、これを取るに持っていきます。の GV の。今、Mac で撮ったときはワクちゃんがついてるんですけど、まあ、こういうふうに画面ショットを取ることができます。で これを、えー、ラテフに入れるためには、ピングではダメで EPS パイルにする必要があります。えー、EPS パイルにする方法はですね、えー、ここに書いてあるように、convert というコマンドを使うことができます。じゃあ、convert、うん。このコンプレスを指定しないとかなり大きくなるので、必ずコンプレスだけ。t.ping。 でもこうやって、えー、あ EPS で、ね、す。EPS。すいません。EPS にすると、えー、この後はラトフィの代わりでやったような方法で、えー、取り込むことができます。えー、ここは先はちょっとデモをやると大変なので、えー、一応こういうふうにして、えー、EPS ファイルをなんとかしてくればいいです。まあ実はね 演習室で直接これをやるのは一番簡単だと思いますけれども、何らかの方法で EPS ファイルを作って、このラテフのタグで、インクルロ r ラ p h i ク s を使って取り込んでください。じゃあです、ね、CP の、えっ、ー、と、アサインメント12ですよね。を持ってきます。 それで、えー、e、マック x はどこ行ったストークして、ね、今度は CL18 のアサインメント12点って書いる。そうすると、ここにいろいろものいろいろありますけれども、えー、と、この中に、えー 入れます幅をいてきたのね。で、FIG1.EPS。FIG1.EPS は今、ホームディレクトで作りましたよね。V の 1.EPS。 をここに持ってきますじゃあ、これを整形してみましょうか。そして、えー、p f d u i の。そうすると、この通り、ウェブページの内容ができています。ちょっと Mac で作った場合、この周りの、えー、なんか訳が出てしまうんですけども、これはちょっと画像ソフトで切り取ったりすればなくなりますから。 そういうふうにして、ええ、この、ずっとして、ウェブページの入ったレポートを作っていただく。ということになる。